ポンちゃんンちゃんおはようなんかだんだん寒くなってきたねえー、パパの帯状方針疹もむずがゆい痛かゆい感じです薬が効くのが日曜日ぐらいになりそうなのでまだちょっと我慢しなきゃいけないね ということですジャンケンおはよう。大き抜けにトイレですか。あなたは膀胱炎。パパは帯状疱疹。そして、どんだけかなもう早くいろんなものも治った状態に戻りたいね。ポンちゃんポンちゃんポンちゃんジャンケン ンちゃん何しに来たのジャンクン。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 はい、ちゃんと起きた来、ねねねね、<笑>消えた。